ムン大統領は努力したのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。もともとの見通しが甘すぎる上に、低運からも完全に見放されているとしか言いようがないムン・ジェイン大統領。やはり、そもそも大統領の資質はなかったというのが適切といったところではないかと思われます。 あのろうそくデモでこのような大統領を自ら生み出し、参観大統領などともてはやしていた韓国の一般民衆は、今どういう気持ちでムン大統領を見ているのでしょうね。JB プレスに、武藤正都元在韓国特命全権大使が寄稿された文章を一部引用します。任期が残り5ヶ月となった、 韓国のムンジェイン大統領にとって、最大の外交的課題は、朝鮮戦争の終戦宣言を出すことだ。そしてもう一つが、中国の習近平国家主席の訪韓実現だろう。ただ、後者については、新型コロナの影響で実現性が高くない。そこでムンジェイン大統領としては、北京オリンピックの開会式に合わせて、 自ら北京に乗り込み、そこで北朝鮮及び米中首脳と共同で朝鮮戦争の終戦宣言を行うとともに、合わせて習近平主席との首脳会談を実現するという絵図を思い描いていた。というのも、文大統領には2018年の平昌五輪では、金正恩朝鮮労働党委員長の実の妹、金与正氏に 開会式に参加してもらうことに成功。これを契機に南北首脳会談や米朝首脳会談につなげた実績がある。今年夏の東京五輪でも実現はしなかったが日韓首脳会談や南北首脳会談をもくろんでいた。五輪を強力なてこに外交を動かすのが自分の得意技と思い込んでいる節がある。 しかし来年2月の北京五輪に関してはアメリカが外交的ボイコットを宣言したことでムンジェイン政権中に南北米中が関与する終戦宣言の実現は難しくなったそればかりかムンジェイン大統領の中国訪問までもが困難な状況になってしまったムンジェイン大統領が任期中に目指した二つの外交的課題が無賛したことで ムンジェイン外交は実質的に終焉したと言ってもいいだろう。要するに、ムンジェイン大統領は韓国の国益を増進させるような広い視野での外交をやってこなかったのだ。そのツケが任期終了マニアになって一気に紛失してきた。米中の争いとなった時に態度を保留するのがムンジェイン政府のやり方である。 今回もその手法は踏襲されている。さすがに韓国も今後バイデン大統領が9日夜から始まった民主主義サミットで友好国にボイコットへの不参加は人権侵害への黙認とみなすという流れの中でボイコットへの参加を求めてくる可能性があると警戒している。ソウルでは少なくともこの問題が深く議論されるだろうとの予測が出ている。 アメリカと北朝鮮それぞれが望む終戦宣言の中身で本質的な隔たりが埋まらず、アメリカ国内では終戦宣言反対論が高まっていた。ムン・ジェイン大統領は、キム・ジョン総書記を説得することもせず、ただただ終戦宣言と習近平主席との首脳会談を無双するばかりだった。それでは各国が、平昌アゲインに協力してくれるはずもない。 中国の人権侵害を棚上げする理由にもなりはしない。だからアメリカはムンジェイン大統領の希望を打ち砕くことに直結する北京五輪への外交的ボイコットを堂々と宣言したのだ。こうして終戦宣言の夢はもろくも崩れ去った。北京で南北米中の首脳が顔を揃えることもない。もはやムンジェイン大統領の期待は消えうせる以外ない。 ととのことですムンジェイン大統領の就任当初のあだ名は参観大統領でした。これは外交、内政、経済、三つの分野それぞれに突出した才能を持つ大統領という意味を持つ言葉だそうですね。それにしても韓国人は〇〇の天才という言葉が本当に好きですね。前任のパククネ元大統領も 外交の天才と言われていましたし、その前のイ・ミョンバク元大統領は、経済の天才と言われていたと記憶しています。不思議なことに、イ・ミョンバク氏、パククネ氏といい、そしてムン・ジェイン大統領といい、大統領就任前に天才と呼ばれた分野において、何らかの実績を残したことが皆無なんですよね。普通、天才という言葉を使うというのは、 何かしらの確固たる実績があり、それをもとにして天才と呼ばれるものだと思うのですが、韓国では違うようです。この何の実績も残してない人物を天才と呼称したがるのには、何かしら韓国独自の文化が関係しているのではないかとすら思ってしまいます。韓国において文化を構成する重要な要素は、歪んだ儒教文化と、 リャンパン制度でしょうそして、そのいずれものが、期待に汗して努力することを意味嫌っている文化だと言って差し支えないと思います。つまり、〇〇の天才という言葉は、韓国人にとって、努力をしなくてもできることへの強い憧れであると同時に、我々韓国人の代表であるのだから、努力せずともできる天才に違いないという 意味不明な自己評価の高さ。さらには、天才なのだから、我々国民が何の努力をしなくても、我々の生活を良くしてくれるに違いない、という他力本願の根性が合わさって生まれ出された言葉なのではないでしょうか。韓国人はよく、ファイティングという言葉を好んで使うと聞いています。コリアファイティングなどとよく言っていると聞きますね。 日本では頑張れ。中国語ではじゃあようと言います。これと同じような意味で使われている言葉だそうです。ものすごくうがった見方をすれば、韓国語には頑張れに相当する言葉がないから、ファイティンと言っているのではないかとすら思ってしまいます。まあ実際には頑張れに相当する言葉はあるでしょうけど、韓国語で頑張れと言うとどうもしっくりこず、 それゆえにファイティンという英語を使っている。つまりそれくらい努力や頑張ることとは無縁の民族なのではないかとさえ思ってしまいますね。文政権の外交も努力をしないということに関して言えば本質的には同じです。ツートラック外交と何とかして聞こえの良 い, い言葉を使おうとしていますが、これも本質を言ってしまえばどっちつかずのコウモリ外交であり、 現在のような米中対立の構図の中ではただの思考停止外交でしかありません。考えるという努力を放棄した結果です。記事の中で武藤正敏氏も述べておられますが、北朝鮮問題についても同様です。北朝鮮への経済制裁解除はムン大統領の悲願でもあるはずなのに、それに対してムンジェイン大統領は 金正恩総書記を説得することもせず、ただただ終戦宣言と習近平主席との首脳会談を無双するばかりだったと、何の努力もしていないわけです。大統領や首相といった国家を代表する人物は、その国家に属する全ての人々の鏡であり、その国民のレベルを表していると言っても言い過ぎではないと思われます。文大統領とは、 韓国国民を表す鏡なのではないでしょうか。そしてその文大統領があと数ヶ月で退陣します。公認の選挙は未だ先行き不透明ではありますが、できることならイ・ジェミョン氏になってほしいものですね。イ・ジェミョン氏であれば、韓国国民のレベルを表すという点でうってつけの人物でしょうし、もしイ・ジェミョン氏が大統領になったとすれば、